走行とじみよし合図よし発射 The next station is Kaiganko N. are soon arriving at Taiganko i n 一発相当進行とじ目よし合図よし発射 川根崎停車普通川根崎停車まもなく、川崎、川崎です川崎、We are soon arriving at 川崎 げんとじみよし合図よし発射。 次のステーションはコマなく、 コマノ、コマノです。コマノ普通